HSU 龍馬隊でございます今年のテーマは「苦渋クリエーション」「強き思いはどんな奇跡も起こす魔法の力」「大好きな皆様の大好きな笑顔のために私たちは全然 即我我即思い神に与えられるし創造の力苦渋クリエーション like 戦を終えた武将は、果てなき渚に思い馳せ我が信念日の元へうが